動画のご視聴ありがとう。 旅する肝の男子バオシンです。この旅動画にぜひコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。現在地、島根県松江市の松江城の堀川沿いにいるんですけれども、次回の旅行シリーズを大発表という、鳥里帰り編のプロローグにあたる動画の内容とは大幅に変わってしまうんですが、実際に足運んでみましたら、かなりの暑さで、なので、この動画では少しでもその暑さが和らぐような、涼しい気分になれる松江のグルメ2つお見せしようと思ってますので、 ぜひ最後までご覧ください内容の改変が多くても心苦しいんですけれども最後までお付き合いいただければと思います最初のお店予約してますので向かってみたいと思いますまずご紹介するのはこちらタタラの家さんですタタラの家さんは舞茸の天ぷらと出雲なのでお蕎麦が美味しいんですよ早速こちらのお店でお蕎麦と舞茸の天ぷらを頂 い, いてみたいと思います カフェカタラの家松江店さんは2022年4月29日にオープン2階には小泉役も記念館があります比較的新しいお店なので店内はかなり綺麗ですよねこのお店の素晴らしいところは堀川を目の前にしてゆっくりお食事ができるところなんです ご覧くださいここから見える堀川のこの素晴らしい景色この眺望をこれで感動しないわけにはいかないですよねえー、と早速席に着いたんですけれども実はと1年ぶりに僕の妹ちゃんがアシスタントディレクターで協力してくれていますそれからこのタタラの家の同じ建物の中にはお土産屋さんのコーナーがあったりですとか 車を使われる方方法としましてお店には駐車場はないんですが歩いて5分圏内に駐車場がありますので活用されると非常に通いやすいんではないかなと思いますこれがタタラのリエさんのメニュー奥出雲にいた場合と出雲そば湧き水を使ったコーヒーが自慢のお店なのでお品書きからもそのこだわりが一目で分かりますそして何よりピザまであるのが素晴らしい 個人的にコーヒーもさることながらビールも注文できるのはポイント高いなぁと思いましたと言っている間にもう見えてますが今回僕が頼んだお料理が来ましたこれが今回のオーダーお値段は千5 0円。 舞茸がありましてこれがよくわからないんですけれどこれからこれが薬味で割り粉があるんですがリズムの食べ方は独特で薬味を乗せてそしてここにおつゆがあるんですがつゆをかけて食べ終わったら下の段のおそばに1段目の薬味とつゆを継ぎ足していくとその繰り返しをやっていくのが作法だそうですでここにそば湯があります で今回の特別なメニューとしてこのトマトスムージーがついてきましたそして馬尾ン妹が注文したのがこちらお値段てないお店の方からトマトの続けサービスでいただきましたこれも頂 い, いてみたいと思いますでは早速いただきたいと思いますいただきますそうですね てどん腰のいただきます。 うっかりしてマイクの電源を入れ忘れていたんですけれども、まず目を引くのはこの黒い蕎麦ではないでしょうか。一般的な蕎麦と比較して風味と食感が良いのが特徴です。だから一口食べただけで粉の段階の味まで楽しめます。ちなみに割り子とは江戸時代松江の城下町では野外で蕎麦を食べるのに四角い重箱に入れて持ち運んでいました。その重箱を割り子と呼び、それが割り子蕎麦の始まりと言います。しかし四角形だと隅が洗いにくく、不衛生との理由から、 現在の丸い器に変わりました次はこのトマトの酢漬けをいただきます見た目からして鮮やかな彩りで一口食べてみると爽やかな酢の酸味がトマトの甘さをさらに引き立てているようで暑い日でも暑さを忘れられるんじゃないかなと感じました続きましてこの肉厚のあいたきをいただきたいと思います 聞こえたかもしれないんですけど噛んだ瞬間にこのサクサク感と舞茸の食感がたまりません最高です最後にお店の方が特別に用意していただいたこのトマトのスムージーをいただきますうん、やーん、甘いし飲みやすい今外でセミの鳴き声聞こえてますけどそれすら忘れるぐらい美味しいスムージーです ごちそうさまでし た, しためっちゃおいしかったですというわけでこちらタたラの家さんで特輪マイ舞ケ天ぷら割りこそばいただきましたぜひ松江に来たら足を運んでみてください2軒目のお店やってきましたこちら松江では超有名なせんちゃぼうさんこちらのせんちゃぼうさんの抹茶を使ったスイーツご紹介します でした入ってみます営業時間朝の9時から夜7時までだそうです行ってみましょうないきなり空いこんな恐縮しっぱなしのお席案内していただきました恐縮しっぱなし今回のエルメタは夏だからこそ涼しい気分に浸れるというテーマをしています これ、やっぱこれ行ってみたいと思います。夏限定のスペシャルカッをいただいてみようと思います。これで今回注文したスイーツの紹介に移ろうと思ったんですけれども、ここで僕の妹から通常のメニューもちゃんと紹介した方が良いのではないかという提案がありまして、なかなかお恥ずかしい限りなのですが、ここでしっかりとカフェスカラベベッテさんのお品書きをご紹介したいと思います。 カフェスカラベベッテさんは、先茶層さんが運営しているカフェなので、提供しているメニューの一つ一つに、ちょっとしたひと手間をかけている部分が、メニューの名前からも伺い知れるような、そんなお品書きになっていると僕は感じました。 これが夏限定の濃厚抹茶かき氷お値段は80円だそうです価格に収まりきらないぐらいでかいです実物本当にでかかったそれでは見るものすべてを圧倒する迫力満点の濃厚抹茶かき氷ぜひじっくりとご覧ください メンニューは好きなだけかけて大丈夫だそうです。ちなみに、僕の妹が注文したのは抹茶玉ぜんざいとほうじ茶のセット、税別七百円。そしてもう一 つ, つ。抹茶アフォガード、お値段は税別六百円でした。抹茶アフォガードについて、補足説明させていただくと、このスイーツにはエスプレッソがつくんです。 でまあ、うちの妹にそのエスプレッソをかけるのをやってと頼まれまして頑張ってみたんですけれど動揺しつつも何とか頑張ってみたんですけどいやようとすいませんしなとしないとせんないしないと楽しなとしないと楽しなとしないと楽しなしないと楽しなしとのかなとなな 濃厚抹茶かき氷練乳をかけたらこうなりましたすいませんちょっと時間かけすぎて倒壊しちゃったんですけどいただきますどっか手つけた美味しそうでしょう 実際に食べてみるとトロットロの練乳をかけるとまあこれが不思議に合うんですかき氷を口に運んでいくスプーンの勢いがまあ止まらない止まらない進めてみるとかき氷の下にまだアイスが残っている練乳の出番たまらず練乳を追加投入します そしてその練乳とアイスとかき氷がものすごくあって食べ進めるほど濃い抹茶の味を体感できるという幸せなスイーツでしたというわけであっという間に完食いたしましたカフェスカラベベッテイさん美味しいスイーツありがとうございました 唐部別邸さんで抹茶を使った素晴らしいスイーツで反応させていただきましたこの動画見ている皆さん松江北ここ立ち寄ってみてみくださいおすすすめです島根県松江市での旅の思い出に新事項を象徴する風光明媚な観光地嫁ヶ島が見える場所に行きたいと妹に行ったら島根県立美術館の中庭を紹介してくれましたちなみにこの中庭には誰でも自由に出入りができるようです 今回の旅行動画楽しんでいただけたでしょうかぜひコメント高評価そしてチャンネル登録をお願いします今回の旅行動画松江市で夏の暑さが吹き飛ぶような涼しさを感じるグルメ旅というテーマで旅行をしてきましたお蕎麦も美味しかったですし松江といえばお茶も有名なのでお茶をふんだんに使ったスイーツも本当に楽しませていただきました たった2つの紹介ではあるんですけれども松江市内にはそれ以外にも本当に魅力的なグルメがたくさんあります是非この動画を参考にしていただきながら松江市内でのグルメ旅を楽しむきっかけの一つになればと思っていますというわけで最後までご視聴ありがとうございました